こんにちは及川雫ですなんと私とハートさんひらりちゃんの3人でユニットを組むことになりましたファッションのお仕事なのはちょっと緊張しますけど2人にいろんなことを教えてもらってぐぐっと成長できましたよそんな私たち ファブリカのお仕事ゆっくりじっくり見守ってくださいやっほースイーティー知ってるみんなのアイドルシュガーハートダンともうすぐハロウィンハロウィンと言ったら仮装仮装と言ったらとファッションおしゃれってめっちゃ楽しいよなってわけで今回のハートたちのお仕事は。 そんなファッションにまつわることどんなお仕事かはショーが始まるまでなっいっしょちくりんちくりん3人で夜なべして頑張ったせいか楽しみにしててねちっくりんちっくりんぐるぐる巻いてーよしこれでオッケーああ、ハートさん やっぱりお裁縫が上手ですね。ボタン、ありがとうございます。そりゃあ、服とか普段からアレンジしてるし。でもしずくちゃんこそ、あのミシンさばきはなかなかだったぞ。<笑>そうですか最初はびっくりしましたけど、でも、一日触ってたおかげで慣れちゃいました。 ななか気になるそれは今話したらつまんないじゃん。詳しくは私たちとキラリちゃんのユニット「ファブリカ」のお仕事をようチェックということでお楽しみに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 うんツンツンしずくちゃん大丈夫そうはいなんとか緊張せずにやれそうです3人でお出かけしたおかげですね 服のことはもう十分詳しいですよねわざわざ私に付き合ってもらっちゃって気にすんなってハートたちユニット組むんだしその親睦会ってことでそれにファッションにもいろんな種類があるもんキロリもわかんないことまだいっぱいあると思うんだ だからキラリたちもしずくちゃんと一緒にお勉強しようそうそうまずは難しく考えずに楽しもうぜ二人ともありがとうございますじゃあお言葉に甘えちゃいますねこのあたりは結構綺麗きれいめかな。 きちんとして見えて大人可愛 い, い感じ。みさきちゃんとか得意だよね。あとはスポーティーな感じに寄せても可愛い。スニーカーでちょっと崩してね。小物で遊んだり。可愛 い, いのにもいろいろあるんですね。色の使い方とか服の形素材も。 <笑>グラデーションみたいですうん人によっちゃ大人になって服の趣味変えたりもするよねハートはまだまだ現役だけどさあどんどんいくぞおしゃれは数だかなやんこの服 肩とか、二の腕周りもカバーできるし、めっちゃいい感じあ、てか待って、こっちのトップさしずくちゃんに似合う気がするこっち来てみこっちの服も似合うと思うんだけど、どうかなさすがきらりちゃん、それも最高しずくちゃんも気になる服とかある あったらどんどん見ちゃうちょっとワンピースが気になっててでも私に似合うでしょうかぴったりした服って似合うかどうかわからなくてだいじょうぶファッションは可能性だって学校の人も言ってたでしょ試着はただだしな すんません。試着室貸してください。しずくちゃん大丈夫？切られたあ？あ、はい、待ってくださいね。今出ます。 おっすね しますね。あ, あ Y2K ってやつな確かに流行ってるよね色もポップでちょっと夏いって感じ2人はこういうのできないんですか明るい色で似合う気がしますけどうん あ, あんまり着たことないかなでも言われてみればちょっとだけ興味ある いろんな服を着るのも大事だもんね。うーん、ハートはどうかな。やっぱスイーティーなのがハートらしいっていうか。<笑>ファッションとしてはありだと思うけど。自分らしさ、そういうのもあるんですね。なるほど。 という感じで数日前にお二人にいろんなことを教えてもらったんですハートとキラリちゃんはフルコーデしただけだけどなしずくちゃん素材がよくて張り切っちゃったそれにキラリたちもすっごく楽しかったもん おしゃべりもたくさんしたんだよ。<笑>衣装は？うん。 女性だったよね、その中であとはハートたちらしさをどう出すかかな私たちらさ私だったら牛さんですかね さすがに全部は時間が足りないですけどでもできるだけ目を通したいですねファッションは数ですからあはいそれは大丈夫ですよ焦ってるとかじゃなくてただ私がファッションを知りたいんです 私アイドルになるまであんまりファッションのこととか考えたことがなくてでもハートさんもキラリちゃんもファッションのことを話す時とっても楽しそうでそれがとっても素敵だなってコツコツやるのは昔から得意ですからゆっくりですけど のってる世かをしりたいなって思うんですいいんですかぜひ。 見学させてください急なお願いなのにありがとうございます今日はよろしくお願いします<笑> 子供向けのお仕事紹介番組どんなお話が聞けるんでしょう今日はファッションデザイナーのお仕事について聞かせていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますはい先生を 一枚の布をテーマに長い間衣装を作られていますがどうしたらそんなに案が思いつくんですか<音声><音声> 可能性あなるほどやっぱプロってかっこいいわねああいうかっこよさって憧れるわあんでしずくは衣装を作るんだっけどう何か収穫はあった でもいいわね自分で衣装を作るの楽しそうそういえばリサちゃんもファッションが好きですもんね何かきっかけとかあったんですかきっかけっていうかやっぱいい女になりたいしいい女はファッションもいけてるもんでしょ でも急にどうしたの い, いえデザイナーさんのお話を聞いてたらちょっと気になったんです新年好きな理由2人にもそういうのがあるんでしょうか何でファッションが好きになったかはい ちょっっと気になったのでハートはこれってきっかけはあんまないかな<笑>ほらアイドルっておしゃれでかわいいもんじゃんそこらへんから、うん、自然ときらりは可わくなりたかったからかな<笑>そのほうがみんなともっとなかよくなれるでしょ リちゃんまあしずくちゃんはしずくちゃんなりにまずはファッションを楽しめばいいんじゃないその中で見えてくるものもあると思うしさもしダンスレッスンもう一本行くかどう自主レッスン2人もやってく<笑>ありがとうございますそうですね 私もレッスンさせてくださいキラリも頑張るねそれにしてもやっぱりみんなすっごくおしゃれだねさっすがファッション系そこらへんを歩いてる子だけでも参考になるわ。 あれ何か紙がって、うん、これ衣装の絵でしょうかあの向こうに立ってる子が落としたのかな荷物をいっぱい抱えてるみたいだしあっまた落ちたてかあの子全然気が付いてないっぽい えっとこれで、ね、落ちてたデザイン画は全部あっもしかして何か悩み事 するだけでも気分が違ったりしますし私たちでよければ聞かせてください。 で, あれでもこの衣装他のと少し違うような<笑>えでもまあまあしずくちゃんデザイナーにはデザイナーの考えがあるってことでしょ しずくちゃんあの子のこと気になる打ち合わせ中も難しい顔してたの見てたぞ あ, あはい私はあのデザインとってもいいなって思ったんですけどファッションって難しいですねうんそうだねお姉さんもいろいろ考えてるみたいだったもん。 ばっかりはどううしようもなないいんじゃないそれに悩むのは若いうちの特権ってなあの子も自分でしっかり考えるって言ってたし大丈夫だってねうーんそうですね私の気にしすぎですよね らしくないか。でも今回のテーマは可能性なのに「らしくない」で終わっていいんでしょうかそれに私たちの衣装もハートさんやキラリちゃんのアイデアはいつもの私たちらしくてとっても素敵だと思いますけど。 でもそれでいいんでしょうかうファッションって難しいですねえねえハートちゃん実はあのお姉さんのこと気になってるんじゃないっさすがキきらりちゃんやっぱバレるかまあ 正直ねあの子の気持ちなんかわかるんだハートも崖っぷちで生きてっからさこれでいいのかとか考えてんの見ると刺さるっていうかでもああいうのって他人じゃどうしようもないじゃんそれにハートは自分を貫くのも大事じゃないかなって思うわけよ そうだねま難しいよね何事もさ<笑>じゃハートはこっちだからううんまた明日レッスンでねあっちあっつあん<笑><笑>でもねハートちゃんきらりは いろんな可能性もあると思うんだ。 ます美味しいのでぜひえいいの2人ともマジサンキューあー生き返る今日のレッスン大変だったねピラリもいっぱい注意されちゃった<笑>いやいや今回はハートのせい合わせの振りとかなんかやり直すんだ だしあーハートがもうちょっと若くてスタイルよかったらなこればっかりはどうしようもないけどハートさんは悪くないですよむしろ私たちが合わせてもらっちゃってますしそれにハートさんはいつもかわいいを着こなしてて。 私、すごいなって思ってますえー、いやいやしずきちゃんこそ自覚ないみたいだから言うけどめっちゃ素材いいかなマジでああもちろんキラリちゃんだってそうだよ前にやってたモデルのお仕事超かっこよかったしあの存在感なかなか出せないわ でもでもハートちゃんも前の夏のお仕事、とすっごく大人っぽかったよお嬢様って感じでキュンってしたねそうですよそれにハートさんはいつも私たちのことをたくさん気にかけてくれてるって知ってますギらりちゃんと一緒にファッションのことを教えてくれたり。 私とっても嬉しかったんです<笑>なんかめっちゃ褒められてるでもそれとこれとは話が別だいたい二人ともそんな控えめにならなくてもああ<笑><笑>プロデューサー聞いてよ二人ってばさ またそもそも何の話だっけあれそういえば<笑>なんでしょうみんなでハめハめしてたら忘れちゃったあでもでもハートちゃんキラリたちが言ったことは本当だよもう二人ともそういうとこだぞ。 ヤムちゃんじゃないけどママミがヤバいってか<笑>この包容力見習いたいわま食べてたおかげで体力も回復したし二人ともありがとなハートさんえー、っと明日のスケジュールはボーカルのレッスンとそれから。 嬉しかったか》本当《ホント2人ともめっちゃ大人でいい子なんだよな》ハート困っちゃうなんて》 が知るほど自分に似合うものとかイメージとか気にすることも増えておしゃれは楽しいのと同じくらい悩むことも多いんだなって思ったんですそうだよね着たいのを着て何が悪いんだって感じだけどみんな人の服に「いたい」とかあれこれ言ってくるし。 でもだからこそいつもの私たちらしい衣装じゃない方がいいと思うんですその方が文化祭のテーマにも合うと思いますしそれでもやっぱりおしゃれは自由で楽しいものであってほしいですから しずくちゃんに賛成、うん、ハートちゃんはうんハートはもうちょっと考えたいかなハートちゃんしずくちゃんの言うこともめっちゃよくわかるんだけどやっぱこの3人での最初のお仕事だからさ。 というのは一旦考えた方がいいかなーって思うわけよもちろんなるはやで答えは出すからだからちょっと待ってくんないかな二人ともマジごめんはいもちろんですゆっくりじっくり時間をかけて考えましょうで しんでシンはそんな暗い顔してんのよだってさしずくちゃんもキラリちゃんもめっちゃ大人なのきちんと周りが見えて気遣っていろんなこと考えてるし頼れるハートお姉さん出番なしじゃんそれにやっぱ若い子のフットワークってすごいのな変化に対して迷いがないっていうか 前に進む力がすごいっていうかさすがのハートもちょっとショックっていうかジェネレーションギャップって感じハートかっこあるみたいなそれを私にこぼすのもどうなのよ<笑>ま、まあそれはそうなんだけどさ <笑>まったくもじゃその年下の立場から言わせてもらうけどそれ全部あんたの気にしすぎじゃないの大人ってすぐそうやって見えを張って勝手に悩むんだからそそんなことはなくもなくもないかもどっちなのよ 大体あの2人がそういうの気にすると思ってんのさっきまでさんんいいところ言ってたくせにそれはもちろん思わないけど何を気にしてんのか知らないけどあんたたちはユニットなんでしょなら話し合うしかないじゃない。 ユニットは対等なんだから年上とか年下とか関係ない少なくともあたしはそう思ってるわよそれにしずくなんて今回のお仕事のためにお仕事の見学したりとか真面目に頑張ってたんだから信じてあげなさいよ信じる そうだよね。信じるか？ なってああはいでも大丈夫ですよ私もハートさんが心配してることも少しは分かってるつもりです3人でゆっくり話し合ってもし意見が合わなかったらまた一緒に考えましょうって のんびりすぎますかねうんうんそんなことないよしずくちゃんのそういうところしょっかく安心するもんきらりは素敵だなって思うよ<笑>ありがとうございます私もきらりちゃんの優しいところが大好きですよ ね、た人とも少しだけすれ違っちゃってるの、うん、だからキラリちょっとだけ心配なんだキラリはキラリはねハートちゃんの気持ちもしずくちゃんの気持ちもどっちもちょっとだけわかるの。 だから二人みたいにどっちって言えなくて…うん…難しい…え、ね、どうしてお仕事だから… じゃなくて。自信<タッ><タッ>。え。どういうこと。 ピーちゃん…<笑>うんそうだよねりーちゃんはきらりをランウェイに連れてきてくれたんだもんおっきいから見られる景色を見せてくれたんだもんね う感じしないえあ？うんいつもと雰囲気違う感じだけど<笑>すっかくキャワインにマジやったじゃこれ買っちゃおうお会計行って いるかえハートさんでもここあのときほらほら細かいことは気にしないしずくちゃんが似合うかもって言ってくれたところだもんまずチャレンジってことでハートちゃんもしかして。 きついななら帰りの荷物は私が運びますよまだまだ余裕ですからおさすが牧場仕込みの大役でも買ったのはハートだし気持ちだけ受け取っとくでもびっくりしたよハートちゃんいきなりお買い物始めちゃうんだもん ごめんごめんでもやっぱ普段行かないとこで買い物したし一人で決めんのちょい不安だったからさもしかして私の話からまあそれだけじゃないんだけどねなんていうかパートナリのけじめって感じね 前に言ってた衣装を考え直す話なんだけどあれハートも参戦いいんですかまだ少し時間はありますしゆっくり考えても大丈夫大丈夫それに悩んでたのは単にハートが尻込みしてただけだから2人のこと見てたらさ ななんかそれもかっこ悪いなーってだってハートたちはユニットだもんねせっかく3人で組むんだしだったらいつもと違うこともしてみたいじゃん冒険してみようかなってハートちゃんじゃあ帰ったら早速テーマを考えなきゃそうそうってなわけで帰るんだけど。 いや、マジで買いすぎたなこれ部屋に置くとこあったかなま困ったら断捨離しよっと断捨離、うんしずくちゃんどうかしたにあのちょっといいことを考えたんです 過るかはわからないんですけど帰りながら、聞いてくれますか打ち合わせ三回目てか、この学校も見慣れてきたなそうですね。今日の打ち合わせも頑張っていきましょう ほんとだんハートちゃん一緒にお姉さんのとこ行こう賛成ですやっぱり私も心配ですから2人ともうんそうだな いい感じのアイデア出てきた にしようと思ったんですけどやっぱりファッションは可能性ですからせっかく3人でお仕事するんだもんいつもと違うことをやってみたいねってあメンゴメンゴいまいくってわけでこういうこと。 ハートたちが言うのもなんだけどさちょっとでも気になることはやってみてもいいと思うぞ <笑>ミシンってなんか楽しいですねダカダカダカあかだかだか、はあ、やばい ちょっと詰めりますねえいっ電話<笑><笑><笑>もう日付変わってんじゃんこりゃ明日のメイク死んでんな二人とも辛かったら仮眠とっちゃいなハートが起こしてあげるからさ 平気ですよ二人と話してるだけで眠気もどっかに行っちゃいましたそれにハートちゃんもしキラリたちが寝たらそのままそっとしておいちゃうでしょえいやそんなことないぞハートちゃんうっ 気持ちちょっとわかるんだだってきらりはずっと可愛くなりたかったんだもんおっきいきらりは可愛いくなきゃって可愛いくなきゃみんなと仲良くなれないかもってずっとそう思ってたんだ私もちょっとだけわかります。 私の場合はキラリちゃんのとはちょっと違うかもしれませんけどいろいろ言ってくるやついるもんな大きなお世話だっつうのでもね今はおっきいから見えた景色もあるって知ってるしいろんなキラリを好きって言ってくれる人がいるのだから頑張るんだ <笑>キラリちゃんかっこいいじゃんハートはなんていうかなやっぱこの年になると焦るんだよね現実問題いつまでアイドルできんのかなとかそろそろ路線変えないとまずいのかなとかもうてつもマジ厳しいしさけどハートはずっ とこの感じでやってきたし他の生き方なんて分かんねえよみたいなそれもあって悩んじゃったでもハートにも意地があるからさそういうのに負けない自分でもいたいわけほんと大人ってめんどくさいよな大人になるって大変なんですね そうだぞ、二人とも肌の手入れと先のことは考えとけよマジででもやっぱり二人はすごいです私はそういうのあんまり考えたことなかったですからでもきラりはしずくちゃんの心がおっきいだからすっごく素敵だと思うにそうそう 一緒にいると気が抜けるっていうか安心する感じそうですか<笑>なら嬉しいですあでも今回はいつもよりいろいろ考えましたよファッションのことや自分のこと二人と一緒に 二人みたいに私ももっと素敵になれたらって思うんですうんもちろんしずくちゃんならもうバッチゅそうそう一緒にいたハート達はよく知ってる<笑>てかこの流れ前にも休憩室でやったなほめほめ合戦ウだ<笑>ね でもしょうがないですよ。みんないいところばっかりですから。うん、で、で、で。 大丈夫ですか あ, あれ私もなんだかうん<笑>二人とももう限界かま あ, あそうだよねハートも顔とかやばいし我ながらゾンビかっつうの。 元気いっぱいです てことで今回はハートのメイクテクを公開します前に投稿したキラリの時と同じように今回もしずくちゃんが素敵にメイクアップするからね<笑>楽しみです2人とも今回もメイクのことたくさん教えてください how <laughs> oh どうなることかと思ったけど結構いい感じじゃない別に大したことしてないわよそれより私にもファッションのお仕事よこしなさいよね負けてられないんだからん 任せなさいよ。それじゃレッスンに行ってくるわ。<笑><笑> お願いしてみようあっそういえば前に動画のコメントを見てたら「ハロウィンの仮装を見たい」って言ってる人がいましたよああそやもうそんな実家いってね完全に忘れてたわそしたらこのあ あなた